皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2022年9月3日。まずはこちらの映像をご覧ください。ベルギオスの動きが止まっている20秒間に、12人パーティー同盟が一斉に最大火力を叩き込む。これって最強に強いムーブだと思いませんか思いますよね。その結果が4分14秒です。私が言いたいことはそれだけです。 昨日の動画でバトルロードのバッジは全てコンプリートしましたが、これで終わりというわけではありません。収集リストを埋める都合上、手持ちが0枚になっているバッジがあるためです。さらに言うならば、モンスター全員に装備させることができるように、全てのバッジを3枚以上集めるのが最終的なゴールです。つまり、どういうことかと言いますと、このバッジ集めはもうちょっとだけ続くんじゃ。 バッジパックでしか出ないバッジと交換でしかもらえないバッジがあるみたいなので、やはりいつもみたいにバッジパックにじと交換するしかないですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。